皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月16日、今週のエピソード依頼帳に釣りのお題が出ているので、釣り依頼納品と並行して片付けましょう。という内容の動画を撮影していたのですが、手違いでその素材を消去してしまったので、テンション下がりながら撮影し直しています。全く同じ内容の動画は撮影できないので、今回はメガロドンを狙うことにします。 メガロドンが釣れるのは、オーフィーヌの海ですね。早速移動しました。レアドが星5なので時間がかかりそうな雰囲気でしたが、なんとか10匹以内にかかってくれました。おそらくこれがメガロドンですが、天使のルアーのパワーが発動してくれなかったので、厳しい戦いになります。食い付き度を調整して、氷のパワーを使用したら、あとはお祈りするだけです。今回は運が良かったです。それを釣り老子に納品して終了です。 なんだかんだで、赤いらいの5万ポイント超えは美味しいですね。レベル50までもう少しかかりそうですが、ツールの釣りビンゴをやりながら頑張ります。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。